あ の, あのシ、うん、シリーズ、ね、シリーズがそ、ね、うだねしてるやつね災難シリーズねこれ多いねん俺ら<笑>いやだからそれは違うよ俺らでも出会った時から多いよね、うん、いやそうねだから率直に言うとバッグを置き引きされてこれ、バッグを置き引きされ て, <笑>ききされて、うん、で、財布抜かれて、うん、でバッグは、うん、その辺にこうっ、うん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 ポッケに入れるやつがいいかかなとそそうそうあポッケに入れるやつでしょ、うん、いや結局ね大きい財布でちょっと高くなっちゃうんだけど、うん、お金貯めそれを買うためにお金貯めてたから買えるってなったんだけど直前ちょっと俺も拾ったわけよあこれ大きい方高いなと思って、まあ、ポッケに入る時だったら、うん、もうちょっと貯めた分ちょっと遊べるなっ て, って、うん、でもまあここでケチってもうしょうがないと。 まあ、その、将来的にもうさ、うん、死ぬまで使えばさそうそう、うん、結構使うわけだようんすごい一週間も、ね、おーいマジで返してよー、うん、しかも小さいものしてたらポッケに入ってるからそう助かばんだけ放り、放られるだけでそう誰も抜かれないっていうのをホンだよ最悪だちょっと大きいせいでカバンに入ってカバンに入ってるせいで盗まれたからす、ねうん 小さい方がいいがっすよはサイバー小さいほうがいいっていうのとあと日本も置き引きあるぞっていうえ何そんなにさ取っていいよって感じのことしてたのどこで何をしてたの駅のベンチこれがこここのね一番端だからそこの横に置いてたのそれもよくなかったねかえ後ろもあるタイプ後ろも あ, たあるタイプじゃあもうこういうタイプかガレカードとか止めなんでしょ止止めめた、たカード止めた し免許証ももななまあ、止めるるんないもんん、いいい再発行だじゃかかかからだ俺、すごお金あ、と<笑>いいあと ラ, ラーメン屋のスタンプカード。 あーせっかく貯めたやつそうあのあー、うん、そっかそっかそっかで、捨ててガテラ乗ったからちょっと向こうだったので見た時になたそれ買ってる時点で多分最後あったわけやもんねあまあ、パスもんかう ん,、うんうんうん、で も, もうあの、バックあったわけやん、うんうん、で結局その、戻ってきてで見て全部なくてもう一回買ったよねベッドにパスも一回忘れようって一<笑>、うん、回ちょっとさっきの自分に戻ろうって一回もう、タ イ, タイム<笑> なんかその<笑>トリップじゃないけど一回戻ろうとって一回もう一回ブル飲んでみて<笑><笑>ちょっと自分を戒めるためにちょっとノンシュガーにして、うん、い, い, いノンシュガーにしてみたりして<笑><笑>さっきと違 う, よさっきと違う<笑>ノンシュガー飲んでみたりして<笑>え待ってそろそろ俺来るなこう<笑><笑>やって飲んででもそれで飲んだりしたせいでさっきそこここ来るときに 挨拶ピーピンポーンってなって最近おえないですどうしたんえあ、駅の日に借りるやつだそう記憶なくしてんじゃんカンタも実は7000円とか取れなくなってるよのえ、そ財布に納札なくなったってあったよそれで 駅, 駅に借りて帰てるやつだなんかあ寝てた<笑>あーあの時だ<笑>れしたこれすんの も俺もやられてる俺もやられてる同じこと…忘れてた俺も受気引きされてるやって ね, ねうん、あのー、身分証ないと受け取れないですよっていうのがカいや、わかるよ、矛盾な、うん…財布さ、取られてんのに身分証ないとそのバッグ…どうすんの いや、どうすんのって一回作りに行くしかないなでも<笑>作りに行くんでも作りに行くところで免許証が必要になりますで免許証ないです<笑>免許証のとこ行ったら「保険証ありますか?」って言われる、うん、全部ない人どうすんの無じゃん俺 こ, こいやいやマジ最悪だなーはい、はい、じゃあ皆さんも気をつけてくださいで今日はね生放送があるのではいはい皆さんどうぞよろしくお願いしますはいまた明日